バーーソロュ熊に飛ばされたルフィがたどり着いたのは王オオカ七部会ボア・ハンコックが治めるニョーガ島アマゾンリリーだった当初気ままに振る舞うルフィを敵視するハンコックだったがやがてルフィの待機に触れて心を許しすっかり惚れ込んでしまうそんな中重大な事件が報じられる黒ひげマーシャル D ・ティーチが ルフィの兄エースを捕らえ新たに七部会に任じられたというエースが海軍によって公開処刑されることを知ったルフィはハンコックの助力を得て兄が幽閉されているインペルダウンに潜入そこでバギーや元バロックワークスのエージェントたち革命軍幹部イワン・コフラ囚人たちの協力で最下層に到達するがエースは 海軍本部に移送されていた俺行くよ海軍本部もし諦めたら悔いが残る上層階への通路を塞がれた一行はさらにかつての強敵クロコダイル戦争に反対して投獄された王家七部会 海, 海峡のジンベエを加え脱出を図るそんなルフィたちの前に意外な男が現れかつてジャヤで出会い エースを捉えて海軍に引き渡したたであった黒ひげに挑発され怒りに任せて戦いを挑むルフィだが。 凛兵の説得によりエースの救出を優先してインペルダウンを脱出するしかし海運本部へ続く航路上には正義の門が立ちはだかるそれを開くためミスター2はただ一人国内に残ったボンちゃん門がもう閉まる俺たち、行くよありがとうムギチ 必ず兄貴作ってこいやミスター2の覚悟を胸に海軍本部マリンフォードへ向かうルフィ達そこにはすでに海軍大将や王家七部会 海, 海兵の大軍勢が集結していた公開処刑を前に海軍本部元帥戦国はこの戦争の意義について語るそれは エースの老いたちに関する驚くべき事実であったここは海軍本部マリンフォード白ひげ海賊団との決戦に備え海軍大将や大家七部会をはじめとした大軍勢が集結していた公開処刑を前に海軍本部元帥戦国はこの戦争の意義について語る。 諸君らに話しておくことがあるポートガス・ディ・エースこの男が今日ここで死ぬことの大きな意味についてだエースお前の父親の名を言ってみろ俺の父親は白ひげだ違う違わねえ白ひげだけだ 他にはいねえ当時我々はかすかな情報を頼りに必死に探したのだあの男の子供がいるかもしれないと世界最大の悪の血を引いて生まれてきた子供それがお前だ知らんわけではあるまい<笑>お前の父親は海賊王 ゴールドロジャーだ2年前かお前が自身の海賊団を結成し船長として卓越した力と速度でこの海を駆け上がっていった時我々はようやく気づいたのだロジャーの血が耐えていなかったことにだが 我々と時を同じくしてそれに気づいた白ひげはお前を次の海賊王に育て上げるべくかつてのライバルの息子を自分の船に乗せた違う俺が親父を海賊王にするためにあの船にそう思っているのはお前だけだ変に 我々がうかつに手を出せなくなったお前は白ひげに守られていたんだそして放置すれば必ず海賊次世代の頂点に立つ実質を発揮し始めるだからこそここでお前の首を取ることには大きな意味があるたとえ白ひげとの 全面戦争になろうともだまさかワンない海底に影がおおおおおおおおおおおおおおおララおおおお 何十年ぶりだ戦国俺の愛する息子は無事なんだろうなララララララちょっと待ってなエース親父 勢力で上回ろうが勝ちと高を く, くるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。アイスウェイジ 青《青木若造が》 久しぶりだな白ひげなぜお前が白ひげをかばうやっぱりこのおっさんが白ひげかじゃあ手出すなエースはこのおっさんを気に入ってんだ小僧その麦わら帽子赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。 おさん、シャンクス知ってんのかこれ預かってんだシャンクスから兄貴を助けに来たのかそうだ相手が誰だか分かってんだろうなおめえの時じゃ命はねえぞうるせえおめえがそんなこと決めんな俺は知ってんだぞお前海賊王になりてんだろ 海賊王になるのはオレだクソ生意気な足引っ張り上がったら承知しねえぞあなたれオレはオレのやり手にやるエースはオレが助ける 上陸させるなよこの案内で確実に仕めろ麦わらのルフィーを撃てその男は未来の有害人子。エースと共に育った2兄弟でありその血統は革命家ドラゴンの実の息子だあのドラゴン<笑><笑> おっちょ。うん、さっさと人がに上陸してるから邪魔しやゃがろ。やつ、俺は死んでも助けるぞ。アルコ、あれを知らずんじゃねえぞ。そう。了解。いいか。おっ。セ、う、イ、んうん！おっうわやれ 助かったかも。 麦わらはお願いします。 何にしにてーだこんな戦争をずっととん集で盛り上げようじゃねえか<笑>何がおかしいドフラミンゴ何がおかしいかってこの時代の真ん中にいる感じさふんふんふんふん なったお前ら、俺から離れろ海賊<笑>が悪海軍が正義そんなものはいくらでも塗り替えられてきた平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもの価値観は違う頂点に立つ者が善悪を塗り替える今 この場所こそ中立だ正義は勝つっていいそりゃそうだわ勝者だけが正義だあっ<音声><音声> 思い通りにはさせません。最後に戦えなくて。すみません。次世代の申し訳。この器を見極めよう。て、うん、めえはここで終わりだ。うん ろうん、世界一の漫画的の塊を蹴っちまったここでくたばるわけにもいかねえ撤退だ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 変えてみろヤマだなおい白髭海賊団5番隊隊長加点のビストおはんずに高のみの見ほおれを知ってんのか い, い知らん方がおかしかろうそんなに死にてえかよおっ何をしてる ルーキー一人に戦況を左右されるな貴様程度の力に興味はないが怒らせた。 ルフィー必ず生きてここへ来ると信じておって先を急ぐのにしませてもらったぜよおっちょっおっちょっ エースは必ず返してもらうよ い, いんなに死にてこの力慎みは先祖 やろうのままおいつっと この間大いヘの準備はできているな我らも参戦する そこまで言うならっておくぞ。 はやい AHHHHH、no! 始めろ若い犬流星火山 を執行するののの全ク、ま、は根絶やしにせぬ。 この小僧と人命 を, をしやれわしが引いたぞ正義はやせん<スロー><スロー>るまんだ やもう怒らせるな そんなには死と戦いたいのかい？おや手ごわそうだね。 殺しやがれ<笑>、うんうん、<笑>少しは更生して出てきたかと思えばエネが隠しただと分かったかフラミンゴやろうこれはきくね<笑><笑><笑><笑><さ><笑><笑> 頼むあらら、とうとうここまで。堂々としちょるのドラゴンの息子。 こいねえこの若さうん遅いねえ。 のん あれ 兄貴と一緒にここでしいい、うんどくか耐えてみろおろ、うんあまあ、うっ ふわやれ<笑><笑> えー、張り切ってんじゃないの<笑>あらら度胸だけじゃねえ麦わらのルフィ力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ の、麦わら坊尉い、岩ちゃん離せ、おっさん俺はおいしはもう十分やった手当てよはいいらねえ、そんな時間ねえよ邪魔すんな、エースはエースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ必ず俺が助け 小ざくだけの異性の塊若くうざまそういうバカは好きだぜグらららららララララララ